はい、どうもみですさて本日はこちらバーエレンさんからお届けしていきたいというふうに思います。えっと、こちらのバーエレンさんなんですけども、 えっと、つむぎ組さんのですね、メンバーが今、クラン対戦リーグ期間中なんでこちらに集まって、えー、リーグやっているということでですね、えー、12、13アタック本日は見たいなということでお邪魔しております。で、私のチャンネルなんですけども、えー、基本的にはクラン対戦の、ね、アタックの解説の動画やっておりますので、ぜひですね、最後までこ覧いただきましていいなと思ったら、えー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで本日のテーマはですね、ネクロマンサーを見ていきます。やっ あまりまあ、これ12、13というとネクロマンサーが強いというところですね。13においては、まあ12ほどではないんですけども、あの12の戦術をそのまま13でも使っていけるっていうは強みがあって、それがですね、かなりわ、えー、かりやすくて強いんで、今日はね、そこを、えー、紹介したいというふうに思います。で 2、えー、本13、2本12という形でお届けしていきたいんですけども、まずは、えっ、ー、と、これですかね。すごく分かりやすい一発を見てほしいんですが、えっと、同期さんが撮っているこいつを、えー、ご覧いただきたいと思います。これ、タンール13なんですが、うんと、シングルインフェルノ3本ですね。こういう配置にはやっぱり、えっ、ー、と、ネクロマンサーとても刺さります。で、今回のアタック、えー、このインフェルノに、 ライトニングクエイックを打って、そのインフェルノの周辺含めてこう壊していくんですよ。そうすることによって、この中央部分の火力をちょっと減らしておきます。で、さらに、こういうふうにですね、ネクロマンサーたちを進めるルートを作っていって、なんかこれ、ブランドウォーデンのなんかジャングルウォーデンの仮面みたいになって<笑>ここのところに。 このところになな面白いなあのー、ちょっと顔っぽくなっちゃいましたけどね。こんな感じでネクロを流し、この矢印のところをネクロが通っていくわけですね。はい、で、えー、中央部の、うん、とイーグル法のところに対しては、ウッドランチャーで壁を開けていきながら中にネクロを流し込んでいきます。 このね、ポイントとしては、やっぱり中にしっかりとヒーローを入れることですね。キング、アーチャークイーンが中心部分に入っていったのがわかるかと思うんですけども、この二人の動きっていうのが非常に大事で、あの、アーチャークイーンがですね、壁の中に入んないと、結構この飛ば出しのネクロ戦術って大体失敗に終わることが多いかなっていう気がします。 で、えっと、一本ですね、失敗リプレイも本日見てほしくて準備しているんですけども、今回の、この大きさのアタックー素晴らしいですね。宝石のターゲットをしっかりとババリアンキングがこう取っている間に、後ろからイエティ、ネクロマンサー、スケルトン、ヒーローたちが続くと。で、両外周に対してはもう、えー、ライドニングクエイクでここの部分、潰しておいたので、ほんとんどもうね、怖い防衛がないんですね。ね要はネクロマンサーを焼いちゃう防衛が非常に少ないので、 しっかりとネクロマンサーが進軍していってくるのがわかりますね両サイドからネクロが攻め上がってきますで最終6時に着地するというところですねネクロマンサーの特徴としてそのスケルトンをどんどん生成するっていうまあその無限ユニット生成能力に加えて遠距離攻撃がそこそこ強いんですねこいつ えー、タウンホール12からもうレベルマックス、レベル5のネクロマンさんが使えるので、今回は13のアタック見てもらいましたけども、もう12においてこれとほぼ同等レベルの、えー、パワーで攻めることができちゃうことを考えると、まあ、だいぶオーバーパワー、まあ、いわゆる OP ってやつですね、になってんじゃないかなっていう気は相変わらずしますね。あのタウンホール14が来ていろんな環境変化が起こっても、この戦術は相変わらずタウンホール12、13では強いなという気がします。 今日見てもらうのは全部のライトニングクエイクに呪文枠を割いたタイプのアタックでこれもねすごいですね。マルチンフェルの3本、でトース機器もレベル5あレベル2が2本。ねでこのパンホール13、カウント9の相手に対して、しっかりまずは中央部分のマルチを削っていくというところですね。で、えー、もう1本マルチインフェルノを削っていきます。ここですねいつを削っていって、ルート的にはウッドランチャーでこのマルチ。 を壊しなながらタンボールにに抜けててていいくっっう感じになってますで、最終ここが残るんですね。ね最後のウッドランチャー1個残っちゃうのがちょっと、まあ、そこを考えると、えー、投石機とマルチインフェルノ、要はこの2台、えー、マルチ、えー、複数攻撃施設っていうのかなが、えー、あった場合には、なかなかこの攻めはしにくいと思います。本来これ<笑>、シングルインフェルノだったら、 そちらのこの投石の方にね、ラディングフェイクを打ってしまって、投石を完封することによってシングルはもう、スケルトンで駆け取って突破していくというかパターンに持っていくのが、まあ、ベターだったんですけども、ミキさんすごいっすね。この、この、この感じはなかなかだよなと思いました。本当に。あの、マルチアンボワあるのに、このドバ出しネクロやるかなっていう感じ。あの、まあ、投石機とマルチインフェルの大きな違いとして、マルチは、 ゴーレムをタゲ取ったとしても、プラス4体までユニットを同時にタゲ取れるんですよね。投石はゴーレムとかババキンを今みたいにこうタゲ取ってしまった場合に、そこから先、ババキンに投げた石にスケルトンとかが巻き込まれない限りは、ダメージを受けることはないっていうのがまあ大きな違いですね。向いてる方向と反対にいるこういうところのネクロは守られるわけですよ。逆に言うと。なので、マルチインフェルのよりも投石の方がターゲットを取りやすいという意味で、 ライトニングの対象にはなりにくいってことですね。マルチと投石があるなら、まずマルチを潰しとけっていうのがえ、今回のこのミキサーのアタック見てよくわかりますよね。中心部分からネクロマンサー、さらにはアーチャークイーンが壁を突破して前進していくというところですね。さらに外周、両外周からはスケルトンとネクロマンサーが回り込んできて、最終この投石に向かって進軍していくという形。まあ結果的に見てみれば、この大量のスケルトンが、 あとネクロマンサーがね、いるっていうところで、7体ぐらいだかな、ネクロマンサー半分以上生き残ってますよね。だ, だいぶもう、やっぱり、えっ、ー、と、マルチと投石があってもオーバーパワーの、えー、破壊力を出すことができる戦術っていうのがこれでわかるかなというふうに思うます。で、マルチっていうとですね、まあ、ギガインフェルのギガテスラもマルチ攻撃施設になるんですよね。で、こいつらが意外とですね、や いいだなっていうのを見てもらいたいのがこれですね。この集団ちょっと申し訳ないです。今日あの前回ナダズのダックを上げさせてもらいましたけども、アンホールの勝手役がちょっと今回ねだいぶあれてしまったというところでそこに注目してほしいんですけども、まずプラン的には、えー、これですね。さっきと同じような感じでマルチインフェルのこう、えー、クエイクとライトニングで追っていきます。こうですね。二本。 追っていきながら周辺のこうすることによって、こんなふうになるわけです、村の形が。こんなふうにイメージ。ネクロたちがこのまあブラックホール型にこの狭いところに吸い込まれていくようなイメージですね。こういうふうなイメージでライトニングを打っていく。で、漏れちゃったネクロたちはこっちの方にまあこう進んでいくんですけども、防衛がもうそんな強くないんですね。外周に関してはこういう、攻撃法はあるにせよ、逆側なんて言ってもまあ迫撃と当たったぐらい。 だからまあネクロたちが突破できちゃうレベルの防衛なんで、そこら辺っていうのはそんなにケアせずに、中央にしっかりと主力を流し込んでいく。つまり主力っていうのはアーチャークイーン、バーバヤンキング、グランドウォーデンですね。ちょっとまあネクロマンサー、そこそこの数を入れていくっていう感じでゴーレムも3体いますね。このゴーレム3体2体かな。 がしっかりと、えっ、ー、と、クロスボウとか大砲の鍵を取ってくれることによって、後ろから来るスケルトンが全然やられずに進軍していくことができるというところなんですけども、アーチャークイーンがね、こっち逸れちゃったんですね、これ。逸れちゃって、この、えぇ、ー、大クロスボウの方に行っちゃうんですが、こうなってくるとね、だいぶきつくなるのが中心部隊なんですよ。さっき言ったように、投石と違って、このギガテスラもそうなんですけど、えー、相手の、えー、姿勢って防衛に対して、防衛とか、まあユニットに対して、 ゴーレム、例えば、ゲ取ったとしても、残り3体ですよね。に、えー、同時攻撃ができちゃうんで、スケルトンがね、これ、どんどん焼かれていくんですよ。こんな感じで。ゴリゴリ焼かれちゃうんですよ。で、えー、当然ながらギガテスラ攻撃力もバカ高いので、イエティがこう、スケトランに捕まってるうちに、あっという間にこう、溶かされていってしまいます。で、えー、スケルトンとね、クロマザ ー, ー中央に結構まだこう、いるわけですよね。4体ぐらいかな。 いけそうな感じに見えるんだけど、もう壁の中からね、もう打ちまくってくるこのヒガテスラ、ここですよね、ここの種目イガテスラがどんどんスケルトンを焼いて、で、えー、むき出しになったゴーレムとかネクロマンサー本体にこのグランドウォーデンゾが殴りかかるわけですね、こういうふうに。これ、これ、これ、これ、これ。あっという間にネクロが溶けるんですよ。で、グランドウォーデンゾがババキンどんどん削って落としてしまうっていう感じですね、これ。いやーねー、あのー、 かなり数がいたんですけども、まっすぐこのタウンホールにこう向かってくんないと、やっぱりそこでミスが、ミスというかね、えー、っと、タウンホールがいき生き生きと仕事しちゃう状況が生まれちゃうので、そうならないように、まあ、きちっとアーチャークイーンを壁の中に入れることによって、タウンホールを多少壁の外からでも追い抜けるようにしていくってとことですね。あの今回、シューさんのそのアーチャークイーン出すタイミング、ちょっともう一回見てもらうとわかるんですが、もう一回見ましょうかね。 かなりね、これ、うまいタイミングで出してるんですよ、シューさん。なんですけども、アーチャークイーンが取れちゃうので、まあ、この、おばだし系の戦術をする場合っていうのは、だいぶそのアーチャークイーンの動きっていうところに、あの、意識をしながら、ちゃんと誘導するっていうことですね。あの、だいぶ気を使った方がいいのかなと思います。まあ、だいぶ、シューさんが気を使っても、取れちゃうぐらいですからね。あの、普通に適当にやったら、そりゃ取れちゃうだろうなって感じですね。あの、シューさん、この攻め、 えー、だいぶ上手い方で、過去の私の動画でも結構取り上げさせてもらってるんですけども、うん、ちょっと衝撃的でしたね。まあ、ここの、どうなんだろう、こういうパンフォーレの動線になる施設っていうのは、あえて残すのも、えかもしんないですけどね、もしかすると。そこをこパンクズのようにユニットが追っかけていくんで、まあでも、アーチャークイーンのそれがそもそもの原因だとすると、この辺のパンクズはあまり、もしかしたら、どうでしょうね。あのー、一番大事な要素ではなかったかもしれないね。 まだこれアーチャークイーン出してないんですよ。この周辺っていうかこの一層目のここを削ってから、アーチャークイーンが壁の中をタゲ取るのを見計らって出すっていうのがすごく重要で、そのタイミングを今しっかりとね、シュさん見極めてたんですけども、これババキンに捕まっている間に、壁の中を結構、えー、スケルトンとネクロンが壊してくれちゃって、でタゲ取る、えー、施設が壁の中なかったんですね、アーチャークイーンが。なので、えー、近場にあったこの ロスボンの周辺、大砲の方に向かっちゃったっていうのが、まあ、それた原因なんですけども、あそこまで貯めてそれちゃうんだったら、まか、あ、方がないかなっていうねレベルのような気もしますよね。だいぶ、だいぶしっかりと中心部に入るルートだと思うんですよね。そこら辺の難しさが、この攻めにはありますよってことですね。えっ、ー、と、ラスト一発見ていきましょう。えっ、ー、と、エレンさんのアタックですね、見ていきたいと思います。 エレインさんもこれうまいんですね。あの前も確かクラン対戦リーグ期間中にエレインさんのこのライトニングクエイクネクロ紹介させてもらったと思うんですけども、うまいんですよね。やっぱりタウンホールにこれダメージを入れていきます。で、入れていくことによって、えー、今回そのタウンホール12、13では大工さんが施設を回復するっていうね、タウンホール14特有のあの効果がないので、序盤にこう、 ウェイクなんかでダメージ入れるのは美味しいですね。これでもタンホールの体力がもう半分ぐらい減ってますから。ここに、えー、しっかりとですね、ウッドランチャー流し込むことによって、ウッドランチャーでタンホール削っちゃうっていう感じですね。でもウッドランチャーのね、ルートもうまいんですよ。なんでこの上の方のシングルに、えっ、ー、と、ライジングダンカーとかっていうと、これグランドオーデンゾーとシングル、イーグル、あと、えー、タンホールって、全部このウッドランチャーのウッドでこう投げ倒せるんですよね。ガーンって。 あと一直線に並んでるんで、ここウッドがすごいね、あの、効率的に刺さるんですね。そ こ, こを見計らって、あえて残しておいて、その、部分から入った時に両脇になってくる、ここを削ることによって、こいつが、こう、横打ちをね、ってくるっていうことをなくしてるんですね。こうすることによって、これ外周に逸れていったネクロマンサーとかが、こう、生き生き仕事をしてくれるっていうのが、まあ、美味しいところで、狙い通り、ネクロつけるのが大量に生き残っていますよね。 で、中央部分に入ったバーバリアンキングと、あとはネクロマンサー、さらにアーチャークイーンが最終6時方面に結集していって、前回まで持っていくというところですね。外周側にも結構ネクロがこう反れましたけども、それたネクロマこに4体、4体ぐらいかなこんな感じかなで取れてるんですけども、そいつらーっていうのは、むしろ反らした方がよくって、 中央部分にアーチャークイーンとキング、あとゴーレムが入っていくんで、もう火力的には十分なんですね。むしろ外周を同時進行で壊すことによって、え火力の分散が起こるわけですね。こういうふうに、こっちもこっちもこう、見なきゃいけないんです。そうすると、ユニット全体が、えー、と攻めと守りのバランスっていうのが、攻め側優位になってくる。えー、守り手側がどうしても守れなくなっちゃって、全部を仕切られちゃうっていうのが、この飛ばだしネクロのまあ、鉄板のパターンなんですけども、今回の レンサーのアタック、まさにそうですね。外周部分、それなりの数のネクロマンサーが流れていったことによって、そっち側を全部こう削っていきながら、中央部分に関してもアーチャークイーンやバーバリアンキングが進行してこの面で押し切る感じでね、こういう。押し切るっていうようなアタックが、き綺麗にできていったという気がします。ね はい。ということでですね、本日はね、ライトニングからのドバタシネクロを見ていきました。いや、これ本当ねあの、序盤の呪文をどこに使って、どこに流し込むかっていうプランニングが本当にもうすべてのアタックになってくるんですけども、ライトニングの呪文を使って、えー、とちょっと散りばめながら話をしましたけども、要するにネクロの天敵となってくるインフェルノタワー、これをなるべくライトニングで削りながら、 ネクロマンサーたちのルートを作っていく感じですね。まあ、今回で言えば、ここの部分、おっと見にくいので一回こうしましょうかね。今回で言えば、ここですね。ここ。ここを壊してしまうことによって、えー、クロスボ棒、インフェルノが壊れていきますから、ユニットたちがこういう風うに、まあ、動いていくわけですね。こういう風にいくイメージ。こういう風にいくイメージですね。 っていうことで、えっ、ー、とちゃんとユニットたちのルートを作る、かつ、まあ、最終ここね、壁が残っていましたけど、ここのところ、それ以外のところって基本的に壁がこう、一回中に入ったらゴリゴリゴリゴリ壁の中をこう進んでいけるような位置になってるじゃないですか、壁が細かく仕切られてないというか、まあ、こういう配置に対してはなおさらネクロマンサースケルトンが止まる要素が少ないので、非常に えー、このドバラスの攻めをやりやすいですね。なんでそういった、えー、ネクロマンサースケルトンが止まらずに進んでいけるような、なるべく配置を選ぶことと、えー、マルチインフェルノっていうのは透析器よりもやっぱり優先して、えー、ライトニングで壊していくということ。で、タウンホールにしっかりアーチャークイーンがアプローチできるように、ア ー, ー, ーを出すタイミング少し遅らせて確実に壁の中に入れていく。これがすごく大事というところをお話しさせてもらいました。 やっぱ、ね、あのライトニングをもうマルシンフェンに打っちゃいいんでしょっていうんじゃなくてちゃんと打った上でネクロのルートがどうできるかなっていうところがイメージできるかどうかそこがあのこの攻め方で前回まで持っていけるかどうかの肝になってくると思うのでちょっとねあのー、最初やっぱり慣れがいると思いますけども、あのー、カセット検証ですね。ライトニングここに打って マルチ壊したらネクロがどう動くかなって考えてやってみてあこっちいっちゃうのかじゃあ、えー、と今のこの自分の考え修正すべきだなみたいなことも多分何回か繰り返していく必要はあると思いますがそれが極められていると今回のえ皆さんのアタックのようにですねアウンホール12はもちろん13でもゴリゴリ、えー、取れていける戦術になりますのでぜひ、ねえー、使いこなしてみていただけたらというふうに思います。 では、えー、最後ちょっと長くなっちゃいますけども、これで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか参考になったなというふうに思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、私のチャンネル、ターンフォル12、13、14と幅広くですね、クラン対戦の、えー、アタック解説、えー、前回につながるポイントに関して、えー、お話しする、えー、チャンネルになっておりますので、今後もどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。